21時にもなると辺りが暗くなってきてオレンジ色の明かりが街を照らし始めていたアルハンブラ宮殿の素晴らしい眺めと同時にネコラス広場から聞こえる歌声が。 僕の心を踊らせてやまなかった食事のことはそっちのけで、うん、もう音楽を聴きたいという気持ちに駆られていたのだった、うん、覚えたてのスペイン語といえば。 グラシャスしか知らなかったがここにいる人々がみんな幸せだということだけは実感った、うん、明かりのと灯ったアルハンブラ宮殿はまた一層と表情を変えていてこっち こ, こっちこっちこボンボンレイヤーを聞きに行こうぜ終わっちゃったかもしんねえな下手すらなちょっと二時間ぐらい 灯ってきた明かりがこの街は夜になるとますます活気づきになった。 地元の人と観光客が入り乱れこの絶景を眺めようと賑わっていた なんだろうこの心地よい音楽はアンダルシアの大地とこの乾いた風と全てを味方につけてその雰囲気を全面に出しているんでようにす僕はこの景色とともに音楽に心を惹かれていたんだ とインかいいね やっぱりラテンの血がういてしまう、うんだろうなんともいいながらだしかしこの味噌汁を過ぎたなかなかいい肉づきが僕の心をカメラをどっちに向けていいか分からなくさせていた セミティーズカードのトリートミーティドのトリートミーテカーのトリートーテズがードっトリートミーティーカーのトだったミーティいのトリートカードのトにートパラケットのトリーララトララトララトララト これがライブなんだなそれにしても生き生きとした演奏がこの大地を彩っていると感じたのであったそうだ小銭を用意しなきゃ小銭じゃなくてもいいかうんアルハンブラ宮殿の夜は長くなりそうだな この演奏をずっと聴いていたい気分になってきたぞそれにもし贅沢を言えばワインを片手にどっかに座って音楽に耳を傾けたいところかなどう料理してやろうかと悩んできたぞこの人たちは 演奏して観光客からお金もらって生計を立ててるのがねこれはすごいぞなかなか聴けないラテンの音楽を聴くことができるからね小学生の頃ジプシー・キングスっていうのをなんだか先生に強制的に聞かされていたけどその時の記憶が蘇って僕の感情をさらに高めているのだったあこの人も弾いてるな何人演奏できるんだろうか ジプシーキングといえばフランス南部で確か誕生してスペインの方にも行ったとかっていう話があったけどそう飛行機の中でシングっていうあの豚のお母さんが踊る映画を見てそれに影響されてねなんかジプシー・キングスがすごく頭についちゃったんだよねよし